演武開演どうも私のずれずれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちら抹茶のとろける生チーズケーキを食べたいと思いますさあ上に抹茶が堂ど々んどん乗ってますねこの部分がチーズのそれともクリームののっと下にも抹茶がいますねこっちの方が本命なのかないや上が本命じゃないってねおかしい チャンネル登録どうかよろしくお願いします。 ホイップクリームかと思ろもっともっと、ね、チーズ入りのクリームでしたねでもチーズ予算が結構評価についてましたバッチャンの予算も味わえたんですがちょっとチーズが強すぎたかなと思うんですけど、ね、もちろんチーズクリーム少なのかなと思うからはちょっと残念でしたねバッチャンの分が美味しくて下のクッキー切りもザカザカしているんですがちょっとクリームの点で原品対象なのでこちらもプロセトさせていただきますご視聴ありがとうございました